皆さん、こんにちは。今日は新型ボクシーハイブリッドになります。こちらの方の搭載されております 10.5 インチのディスプレイオーディオの T コネクトのお話をしようと思います。納車後にならないと使えない機能ということで、私もすごく気になっておりました。また、これから納車される方もすごく気になっていらっしゃる方多いと思います。試乗車でも使えない機能となっておりますので、ぜひ 納車を心待ちにしてらっしゃる方、ご覧になっていただければと思います。まず、こちらなんですけれども、納車後で使える機能ということで、私の方は、この、社内の Wi-Fi。これは、月額1100円の機能になっておりますので、お金を払わないといけないんですけれども、ものすごくこれは、私自身今使ってるんですけど、すごくいいなと。 思いました。まあ、これによって、今まで携帯でテザリングしてて、通信料気にしてたんですけれど、これはもう、1100円って、月々1100円こというと決まっているので、まあ、自分もちろんそうなんですけれど、子供も携帯を持ったりするので、Wi-Fi が繋がらない環境ですと、不便を感じているとまあいうこともあるし、 カープレイと同じような感覚でネットが使えるのですごくこれはいいサービスなんではないかと思います。これがどういう感じで使えているのかということなんですけれども、ネットをどんな感じで使えるのかなっていうのもすごく気になるポイントだと思うんですが、まあ正直言ってネットはもちろんできます。で、これが今初期画面になってるんですけれど、非常に ネット自体は正直これで見るっていうことで言うとものすごく遅いです。今これ立ち上がるまでにかなり時間かかってるんですけれどもこんな感じで開きますんでかなり遅いです正直言って。なのでやはりこう快適かって言われるとなかなかネットを使うという意味においては まあ、ちょっと快適でないなっていうところがあるので、まあ、そういう意味ではこれはやっぱり AI ボックスを使った方がかなり早くネット環境が整いますのでやっぱいいなと思ったところになりますでこれ鉱石モニターではやっぱり映せないというのがありますんで鉱石、まあ、モニターで映したいということなのであればやはり AI ボックスが必要になってくるんじゃないかなと思います で、もう一つこれすごいなって思うのは、これまあネット今開いたっていうことなんですけど、じゃあ社内 Wi-Fi で AI ボックスをまあ使ってみるということです。で社内 Wi-Fi はやっぱりインターネットで使うよりも、やはりこれ Wi-Fi として使う方が、やっぱりすごくいいです。その例をご紹介しようと思うんですけど、ね AI ボックスを使ってみたいと思うんですけれども、まあ、どのぐらいのスピードで繋がるのかということです。もうすでに繋がってるんですけれども、これ繋げる前に、まず何をやらなきゃいけないかと言いますと、こちらです。この Wi-Fi というところがありますんで、ここ Wi-Fi スポットをオンにしとく必要っていうのがあります。で、これオンの状態でしたら、もう勝手に繋がってくれるようになります。 つながらない場合は、まあ、ここのところを押してもらえれば、つながるようにもなります。YouTube を開きます。もうそうすると、パッとこう開いてくれる。この、速度の違いが、お分かりいただけるんじゃないかなと思うんですけれども、もう一度、こちらの、トヨタのナビ上で、インターネットを開いてみようと思うんですけど、 なんか ADSL 時代の速度みたいな感じでつながるような感じがあると思うんですけど、もう今の時代ですと、ちょっとこれだとちょっと実用性がかなりね、乏しいなっていうところがあると思うので、やっぱりこの T コネクトでインターネットを見るっていうのはちょっと難しいかなっていうのがあったりします。で、 この t コネクト自体も、これ今回テレビキャンセラーつけてるんですけど、例えば車をこう走らせます。これ今映ってますけど、テレビキャンセラーをオフにした状態になりますと、走行中は表示しませんってなりますんで、だからテレビキャンセラーをつけないと、移動中もののネットを見たりするということがまあできないということになります。 ですけれども、こちらの、今、テレビキャンセル今、入れてない状態。で、この状態で、AI ボックスの場合ですと、もう普通に見れてしまうんで、まあ、この辺が全然、まず違うところ。こんな感じで、普通に見れてしまうと。 軌道速度も速いし、普通に受信してくれるし、ストレスなく操作することも可能ということなので、まあ、そういった意味において、この AI ボックスていうのは導入する価値ってすごくあるんだなっていうことを、まあ、改めて納車して、車内ワーフを使って使ってみると、まあ、感じたところになります。でかつこれ 無制限で使いますんで、もう、携帯の、まあ、Apple Music とか、まあ、私も使ってたんですけど、Apple Music の方がネットで見るよりも、まあ、安いから使ってたっていうのもやっぱりあったと思うんですけど、でも、これはもう、無制限で使えてしまいますんで、まあ、そういう意味においては、Apple Music と同じような感覚で、まあ、ネットが見れるということで、まあ、もちろん、毎月の、 金額1100円というのはまあ、払わないといけないっていうのはあるんですけれども、でも1100円を払うだけの価値っていうのはまあ、十分にあるのかなっていうのは私自身も感じます。Apple Music もね180円月払わなきゃいけませんので、まあ、そういった意味ではすごく安いんじゃないかなと思ったり、Apple Music をやめて社内 Wi-Fi にお金を払うっていう考え方もできなくはないかなと思います。 特に大きいところは、このインターネットと社内 Wi-Fi というところになります。まあ最初にこの T コネクト ID が発行されますので、まあそれを、まあこのナビ上で登録、もしくは携帯のアプリ上でも登録できるので、その自分の T コネクトのナンバーさえあれば、機能が使えるようになると、まあ、いうことなので、納車した後は、まあ登録をまずすると、まあ、いうことになります。 その他携帯上でできる機能というのもあるので、まあそれもご紹介をしていきたいと思います。もう一つの機能は、こちらなんですけど、まイトヨタプラス t っていうのを、これをもうダウンロードしとくと、まあ、こういった感じで T コネクト登録すると使えるようになります。で、その中で、このエアコンっていうところです。これが、 まあ、有料の月220円の設定のやつが、220円で使えるやつなんですけれども、まあ、今の時期ですと、朝、車に乗り込むと寒いよね、と思った、寒いと思う時もありますし、寒冷地行きますと、ガラスに霜が降りていたりして、なかなか車を出すことができないといった場合というのがあると思うんですけど、まあ、これはちゃんと遠隔で起動してくれると。 いうものになっています。もうすでにご存知の方はもちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、まあこういったこともできるようになるということです。これを実際やってみたいと思うんですけれども、ま, あ、まずはこちら、この設定で、今日はちょっと今、今ちょっと暑いので、21度ぐらいの設定にしておきますで。まあ10分、20分という形で選べるんですけど、この設定で起動すると。パワーモード入っちゃってるんで、一回切っときます。 はい、でこの施錠している状態で起動してみます。はい、こんな状態で勝手に立ち上がってくれる。 タッチすると画面が表示されますということで出てくるんですけれどもで画面は今暗い状態まあこの状態が遠隔でエアコンの操作ができるモードということになるできる作動になっていますでこのエアコンの温度もしっかりと反映されていて21度 で, でリアももちろんエアコンが 使われているといった、まあ、状態になっていると、まあ、いうことになります。で、これまだ車自体は施錠されている状態にはなっているんで、鍵をアンロック。で、まあ、この状態でも乗り込むと。で、もう一度このパワーボタンを、あ、で、タッチすると画面が表示される。 そうですね。タッチしたらちゃんとこの画面は表示されると。で、走行するときは、もう一度、パワーボタンを押すと。そうすると、走行できるようになると。まあ、いうことになりますので、やっぱこういったところ、この、こういったやはり仕掛けがちゃんと、こういった仕掛けがあるっていうのも、やっぱりトヨタにしかない、あの、装備かなっていうことを、まあ、正直思います。外から、エアコンの遠隔操作やてみたいと思います。 はい、こんな感じで。施錠してないとダメみたいです。で、これでも遠隔操作というのがされていて、エンジンかかってない状態です。もちろん電力が供給不足してくると、もちろんエンジンはかかるんですけれども、車内を見ていただくと、 すでにナビもそうですし、指導はしてないんですけれども、システムは立ち上がっているといった状態になっています。こういった操作ができるということなので、特に寒冷地とかで車を使われている方なんかは、今の時期ですと、 すごく重宝しますし、真夏なんかも特に暑かったりしますんで、まあ、当然熱中症対策にも使える機能になってるんではないかなと思います。あとは、無料の機能で T コネクトをつなげれば使える機能なんですけれど、まあ、ハザードであったり、まあ、車を見つけるときに使うにはすごく便利な機能だと思います。止まっているときです。で は、アンロックの状態でも使えるみたいです。やってみたいと思います。はい。こういった、リモート操作をするということも可能になります。で、これは、一旦ついたら、 乗り込まないと消すことができないみたいなんで、まあ、ここを押す必要があると思います。あとは、カーファインダーということで、車が今どこにあるのっていうのも、しっかりと、見れるようになっていると、まあ、いうことです。で外から、ハザードの操作をしてみたいと思います。今まだ少ないですけど、徐々にこの、ノアボクシーもどんどん増えてきて、 焼けがつかないといった状態もあると思うのでそういった時にこのハザードの点灯というのは役に立つんではないかと思いますはいこんな感じで遠隔でハザードが点灯するといった状態になりますで車内にいた時はもう一回ボタンを押したんですけれどこちら、まあ、乗り込むわけなんですけど、まあ、ドアを開ければ ハザードは勝手に消えてくれるようになっています。はい。で、すぐではないんですけれども、このリモート確認という機能があって、例えば鍵をかけていないといった状態になりますと、施錠されていませんという、このような形で警告出ます。でなおかつ、オートアラーム、こちらの方も作動していませんと出ます。で、これを施錠するということが遠隔でできます。 それをちょっとやってみたいと思います。こちらです。はい、まあ、通常のキーレスと同じパターンかもしれないんですけれども、携帯でロックをするということももちろんできます。で操作を元に戻すっていうのがあるんで、ちょっとこれやってみたいと思うんですけれども、 このように、携帯で開閉のオンオフ、ドアロックがされていないときにまた施錠するっていった場合なんですけど、その場合は、施錠ロック解除っていうのができます。こういう感じです。ただ自分でも先に施錠してしまうと、携帯でロックの解除というのはできないんですが、施錠されていないという状態でしたら、 ドアロックとアンロックと両方できるようになっています。ってことで今回はトヨタノーボクシーの納車後に使える機能ということでご紹介をさせていただきました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。